そして縦て溝なんだよななんでこのシステムがあるのかなこれいや綺麗いやー冬の景色もいいねー 本当になんか昔の温泉街っていうかね、そういう感じ、もうショーザ・昭和って感じですね。本当ね、懐かしいなんか風景というかね、そういう感じですね。まあ、昔から、ね、こう宿場町というところですよね。この 会津西街道っていうのは宿場町をこうつないでるわけですよねでその一つが今日の目的地の大内宿っていう会津の二つぐらい手前になるんですけどねさあ宿場町を抜けてまた峠道に入っていきます結構山登ってきましたねあなんかダムがあるなんだ えー、読めない52里ダムさあ何て読むんでしょう50里ダム結構立派なダムよ何て読むの教えてください<笑>おおすげえダムの資料館がありましたね 寄ってみたいところではありますが、先を急ぎましょう。ああ、綺麗なダム湖が広がってますね。なんかね。僕はあの新緑も好きなんですけど、実はこれ枯れた色のない山もね。結構好きなんですよね。あんまり走れないじゃん。冬って危ないからさ。 っっちゃったりとかかするからだからこういうなんか色のない山って結構貴重だと思うんだよねすげえ道割り<笑>っぽボッコボコなんだけどボッコボコだよこれよいしょここ川に沿ってねこの西会津街道はですね進んでいるんですけどもこの横流れてる川が。 やばいいぐらい透き通ってる季節も冬っていうのもあるんですけどももうねびっくりするぐらい大清流ですねすごいですよ本当にきれいいやーすごいなこれ 本当ね動画ではそう伝わらないと思うんだけどもうなんか下の川底川底がなんか白いのかなすごい綺麗なのようわすげえ綺麗うわすごいなうわ綺麗男に鹿に川なんていう男に鹿に川 地名はね本当わかんないよこれ段下川段下川何て読むわさびが有名なのかなこの先2キロ。わさび好きなんだよなお土産物とかないかな買っていきたい で, はですね横川パーキングで休憩でしまして残りは44キロ大内宿に向かっていきたいと思いますなんかね僕がなんか情報を見てたところだとなんか石畳昔のね石畳の道がまだ残ってるとか書いてあったんだけどまぁ、あ、こ, この道沿いじゃないだろうねま旧、あ、道みたいのがあんのかもしれないなもしかしたら 会津西海道を相変わらず走っておりますいやーすごい良かったなさっきの横川パーキングここね絶対おすすめですよ特に冬はねお味噌汁くれるしそこにね美味しいねひらたけっていうのが入っててもう本当美味しかったなあ福島県に入りましたトンネルの中そうね大体いいトンネルをね越えたりとかするとね 富山越えて県が変わることが多いですねはいどうもごめんですあなんか道の駅って書いてあったのうわー遊説材が巻いてある怖い道の駅田島と書いてありますね藍住石海道田島ちょっとパッと見のイメージで寄ろうかな<笑>どういうことだよ今ほら休憩したばっかだからさ別に寄る必要はないんだけど そんな会津西街道の、ね、ところにある道の駅だが、なんか名産が売ってたりとかするかもしれない、はい、道の駅田島の看板が出ております、あと500メートル、空気感を読んで入るか入れないか決めます、これか、これか、どうか、どうだ、土産物、ちょっと一回やってみようか、せっかくだから。 何か売ってんのかしら。あーでもなんかいろいろありそうだな、ちょっと見てきてみようかな。はい、えー、結局何も買えませんでした。<笑>あるよ、いろあるから、多分買おうと思えば。魅力的なものはたくさんありましたね。でも、なんかちょっと。王子塾に行ってから決めます。<笑> 大内軸にも、ね、たくさんお土産物があるはずなのでまず行っちゃいましょうとりあえずね残りが3 8 k ただいまの時刻が10時半到着予想時刻が11時21分まず、あ、1時間なんで、まあ、このままノンストップで行けるでしょうだ、ね、ドライブインというかあの横川パーキングの、ね、おばちゃんが言ってましたけど今日は寒いって言ってましたね今日は底冷えしてますねって言ってましたね ただ、もうすぐ雪降っちゃうんですかって聞いたら最近は12月の中旬にならないと降らないですって言ってました昔は11月の中旬ぐらいからもうパラパラ降り始めてたんだけど最近は降りませんねって言ってましたねああ綺麗だなやっぱこの川めっちゃ綺麗ださあ、どっち曲がる 左ですねチェルシェうシうう右だ。右ですね北道121号の方ですね会津若松の方に向かってきますはい会津若松下郷というね地名が出ております下郷まで23キロこれ、ね、なんかね下郷っていう住所あたりからなんかいいらしいんだよ<笑>ネット情報だよめっちゃどう、ね、ネット情報によるとその辺からいいってことなんで まあ期待しててもいいのかなと思ったりとかしてますうわめっちゃ水きれいうわすげえなーもうすぐで11時となります大内軸まであと2 5キロ。南会津郡町役場みたいなのがありましたね 会津田島駅4号までは11キロとなっていますやっぱねなんかねよく見てるとところどころなんか古い何かがあったりとかするのねやっぱりねおそばっていうね文字がたくさんありますねそして11時になりましたので 6, 7 8 9 11 6時間ですね家を出てきてから走行距離が1 8 5キロ残りがあと2 3キロです体はね、まだ平気なんですけどお尻がね、ちょっと痛く な, りなるかなみたいな感じなんだけど耐えてる<笑>まあ体は至って平気ですねとにかくね、今日は寒いわ 道の駅のおばちゃんが言ってくれたから本当寒いんだろうねこれねいやーめっちゃ景色いいよこれすごいねこれは何川同じ赤川赤川って読むのかな赤川でいいと思うんだけどないやき綺麗やー冬の景色もいいね はい、下郷町、ようこそ下郷町ということでね、でいうと渓谷の里、下郷町に入りました。いやー、でも本当に綺麗な町ですね、これ。 そしてですね、ここにですね、塔のへつりっていうですね、すごい、ね、景色のいいところがあるんですよ、そこへね、ちょっと寄っていきたいと思います、まあ、断崖絶壁とかね、そういう意味らしいんですけどね、画像では見ましたけどね、非常に映えますね、とりあえず向かいましょう、こういう蔵とかも昔のあれなんですかね、名残というかね、そういう感じなんでしょうね、蔵がある地が多いですね、非常に。 本当に、ね、朽ち果てた蔵、本当なんか昔からありそうな感じがしますよね。ねえ蔵がありますね、古そうだけどね、まあ、江戸じゃないだろうけどね。さあ、来ましたよ、塔のへつり、こちらは右方向ですね。さあ、どんな感じなんだろうな、実際見ると。 800m へつりってこれすげえ字だな結構下ってるよこれええー、電車がどうでもここにええー、会津鉄道なんとか線<笑>ひどいだって見えないんだもん会津鉄道会津線本当に どこどこどこどこどどこここの先に P があるこの先に P があるよおこの下にここですねバイク駐車場もちゃんとございますねということですね、ここでですね、塔のへつり大釣り橋流出となってますのでこちら行ってみたいと思います おもうなんとなく見えるじゃんあこういう感じなんだ湯野上温泉と塔のへつりと書いてありますねへつりとは方言で断崖絶壁急斜面川岸などの険しい道のことをいうそうです では行きましょう。見てよ、これすごいよ。どうですか、これ。すごくないですか。すげえな。 へーすごいよそしてですねこれですよこれこれこれ吊り橋これをね渡って向こうに行きたかったんですよう出ました一度に30人以上は乗らないでくださいの橋です さあ、行きましょうおー流れがないんだねえー、すごいよどうですかこれすごい ツルツル す, <笑>すごいルです。上手に お, <笑>手に お, おこっちが気になるけどな、うん、手すりなし。 手すりなしです。これすごいな、この木。なんだかよくわかんないけど、すっげえな。 えー、こっから先はいけませんかこういう感じになってるんですねあ上なんか行けるよ上になんか行けます行ってみましょうなうんか 全部こう、塔に名前がついてるんですね。うお手すりなし。 降りる方が断然怖いです段がさ 狭, 狭いのよなんでこれ直さないのかな すね、塔のへつり非常に良い眺めでしたそしてですねこれからですね大内宿で向かうんですけども隣を見たらクロスカブがいました<笑>楽しんでくださいさあ元の道に戻ってきました下郷町物産館へえいろんありますね 今の時刻が11時48分もうすぐ12時ですねそして本日の走行距離が201キロになりました出てきてからの時間が678901112 1 7時間ずいぶん走りましたな<笑>やっぱ帰ると8時9時だなこれゆっくりしてくと